はいジャズというのはノーリハーサルでこういった譜面で演奏をしていきます、えー、これはノーリハーサルですが口リハといって説明がありました、えー、ここの部分をイントロとして使えます最初ピアノから入ってるので好きなところから入ってきて合図があったら本編の方に向かいますというふうになってます本編がここには何も書いてないですがここが本編になりますこれがメロディーですねまずはイントロをやったら本編を 2回やるこれは2イン2アウトと言いますがこれはここを2回このように下まで演奏したらそしたらここから先にアドリブに入るわけですねこの間にアドリブがあるわけですでまた2アウトというのがありますがアウトは、えー、最後テーマをこう2回やるわけですねイントロも、えー、ここを使い、えー ドラムスローの後とも、まあ、イントロに戻り最後メロディーが2回終わった後もこのイントロ最後エンディングで使うという指示がありましたでこれは僕は全く僕もベースの人も全くこの曲を知りません、えー、こういった形で演奏が始まっていきますじゃあ演奏の模様を一緒に見ながらどういう風に考えているのかを見ていきましょうじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんっていうことを、えー、お送りします。まあ、多分聞けばすぐ わかります。い はい、という仕組みで、えー、ジャズはできていますのでコメント、譜面を渡されて曲が知らなくても、えー、こういった部分の指示だけでこの曲がこのように完成していきますというジャズの仕組みでございました楽しんでいただけましたでしょうか楽しんでいただいた方は今のタイミングで、えー、チャンネル登録オン、えー、いいねもボタンを押しておいてください。えー、作成の励みになりますますた こういうことやりますのでよろしくお願いしますありがとうございました